皆さんこんにちは今回はしでこぶしの剪定ですしでこぶしはこぶしの仲間ですけれども白い花もりピンクの花紫の花などたくさんの種類があります今回お話をするのはこちらのしでこぶしです鳥が花びらをかじってしまい汚らしくなってしまうのでお客様がネットをかけていらっしゃるようです 昨年の10月に剪定したものが先日開花していましたので今回は秋の手入れと春の開花についての関連性をお伝えしたいと思います10月ともなれば花芽というかもうつぼみとしてしっかり確認できます伸びすぎた枝を剪定する場合もつぼみを残して切れば確実に春に咲きます この枝に注目しておいてください枝の頂部にも側部にもたくさんつぼみがあり樹形を乱すような強い枝でもないのでこういう枝は手をつけずにそのままにしますこれが翌年の春の同じ枝です今にも咲こうとしていますね逆にまっすぐにこのようにツーッと伸びたような枝は 花芽があったとしても先端に1個しかありませんから木を大きくしないために元から取りますこの枝は深く切り戻すためにここで切ろうとしていますけれどももし花芽をたくさん残したいのでしたら2つのつぼみを残して切り戻します花を優先するか木の縮小を優先するかということです 立ち枝や徒長枝は付け根で切ります大きく枝を抜かなければならない場合花芽との兼ね合いで悩みますね上の方にたくさんつぼみがあるのは承知しているのですが 小さくしなければならない場合は、なるべく下の方にある花芽を一つでも残してあげます徒長枝や立ち枝は花芽が関係ありませんからしっかり取ります ここで切ればつぼみが残せますどうもカメラの具合が悪く焦点がうまく合わないので今回は短いですがこれで終わりにします木蓮の剪定もこぶしとほとんど同じような剪定ですのでそちらも参考にしてみてくださいご視聴ありがとうございました